<笑>え東海地区で同じく YouTube をされてる。あ、そうで す, そうですささ、そうです。さ、は、ん、い。サルさん。サルさんが、あの、こんなものをいただけました。<笑>ありがとうございます。いやいや ご視聴いただきありがとうございますサルです今回はですねこのセリアのミニ鉄板の DIY になりますきっかけは半年ほど前にえハンバーグを瓦で焼いた際にやっぱりこの鉄板にくっついたハンドルが欲しいなと思ったことになります えー、その時から規格、えー、を温めておりましたペンチとかでね、えー、つまんだり、まあ、うまく針金等で作られる方もいらっしゃるんですけど、まあ、あくまでちょっとこう一体化した、えー、安定したものが作りたいと思って今回挑戦してみました今回は一文字にもともと空いている穴の中で一番端の穴ではなくて2番目の穴に少し太めのリベットを使う方法で試してみました っていうのもミニ鉄板とはいえそれなりの重さがあるものですから一番端の穴を使うと結合すすするるリベットの一点にすごいい負担かかかかんじゃないかなと思ったからです私の DIY はもともと木工が主体だったんですけどこの西野弘明さんの本を読んでから金属 DIY に興味を持つようになって、まあ、溶接機を買ったりナイフとかですねそのようなものにもこう加工するようになりました。よかったら読んでみてください やっぱ金属用のですねドリルの刃を使えばこんなふうに一般家庭用のドリルであっても時間をかければこのように普通に穴を開けることができると思いますはい、えー、カチッとはまりましたねえっ、ー、と軸径が4ミリだったので4ミリの穴 ぴったり開けてですねあまり隙間が広いと油が染み出てきても困りますのでリベットにかかる負担の軽減や後々でハンドルが緩んだりしないようにと思ってこの位置に穴を開けることにしたんですがよくよく考えますとえ肝心の食べ物を炒める鉄板の中央に穴が開いてるとまあ調理がしにくいなと思ってで残念ですがこの鉄板を諦めてもう一枚作り直すことにしましたはい。 ちょっともうハンドルの強度ばっかりにですね、あのー、気を取られてしまって、まあ、確かにあの位置だとですね、あのハンドルがしっかりとこう鉄板に固定されて重い鉄板を振ってもですね、ハンドル の, この結合部分に負担かかることはないと思ったんですけどやっぱその調理ということを主体に考えるとですね、この端っこの方に穴がないと、えー、ダメだなということで、えー、新しい鉄板に穴を開け直します。 はいえー、ポンチでこんなふうにセンターを出してから、えー、ここに、えー、直径 4mm のですね穴を開けていきます、はい、まあ分厚い鉄板なんでねあの薄めのものを開けるよりは多少時間かかるんですけど、まあ、ゆっくりとあの力を入れすぎないようにしながらですね削っていきます 焦ってしまったりもどかしくなって、えー、力強くで穴を開けようとすると歯が折れたり、えー、ドリルのモーターに負担がかかって危ないので、えー、このあたりはじっくりと落ち着いて取り組んでいきますで綺麗な穴が開きましたまあバリーもね多少はあるんですけどリベットでかしめるのでそんなに気にする必要はないかと思いますでこの位置ですねはいまあ一番端っこの穴でもですねあのー、割と太めのリベットでしたので まあ、強度的には結果問題なかったですねでリベットをあの潰すのにあのアンビルっていうねあの金床があればいいんですけどちょっと私持ってないので、えー、ない時は自宅にあるものをということでこんな風に元能の、まあ、割と大きめのものをあの床にしましてその上でリベットの頭を潰していきます こういうい作業を始めるとですね木材加工の時と違って、まあ、金属の、ね、鳴り響く音であったりバーナーで金属を温めて柔らかくしてで力づくでこう曲げたりとかてこの原料を使ったりと か, なんかプチ鉄工所のようでですね結構面白いんですね、はい、もう割とねきちっと潰れましたので、まあ、このぐらい潰すとですねもう えー、ハンドルもしっかりとこうと固定されてる感じであのー、こんな感じですねグラグラしたりその力をかけない限りはですねハンドルがこう自由に回転したりすることもないのでまあとても安定した感じにはなりますでこの飛び出した部分で、ね、どうしようか悩んだんですけどね まあ、これはこれで面白いなと思ってあのまま使おうという気もしたんですけど、まあ、やはりその持ち運びの際のあそこが飛び出しているのは邪魔だなということでちょっとカットすることにしました3、四センチ、センチほど切ったんですかねまあ現場合わせで切ってますでこれあのブロンズという名前で売ってますけど、まあ、実際にはスチール 鉄 の, あの素材でブロンズのメッキ、銅メッキをしてるだけになりますね。だから中はスチールですね。でないとちょっと強度的に弱いんじゃないかなと思いますので。本来は建築用の金物で2枚の木を1つにガッチリくっつけて外れないようにするために使う金物ですので、それで強度を確保するために内側はスチールでできています。こういうシールはね、あのー、最初にはい、�いどいてもいいんですけど、 私の場合はあの作ってから剥ぐんですがこういう時にこの薄っぺらく加工したマイナスドライバーのようなものが、えー、とても役立ちますこれ刃物のようにね薄くマイナスドライバーを削ってますカメラが止まってて写ってなかったんですけどペイント薄め液を使ってシールの糊はきれいに取っておきましたあと完全にバリを取ればもう手で触っても全然安心な感じですね。はい、内側はスチールのね 銀色に光ってますねはいこのようにするとハンドルを片付けた時には鉄板を表から見るとハンドルは一切見えなくなります要は収納する時にコンパクトに片付けることができるようになりましたこのリベットのねかしめ具合っていうのがやっぱり一つの肝で叩きすぎるとねあの頭が潰れてしまって強度がなくなりますし 緩いと鉄板がグラグラしたり水分や油が染み漏れたりこの辺りはねあのやりながらこう調整していく感じになりますねまあアルミなので柔らかいのであの簡単にまあ女性子供なんかでもね叩けば作れる程度の力なのでやりすぎないようにいつも気をつけていますまあ若干この辺りはねこだわりすぎな部分なんですけどあの、えー、食べ物を乗せて焼く部分なので 炒め物をした食材にアルミの破片が混ざったりしないようにやっておきます。はい、えー、ということでね本当にこうすごくね、えー、美味しい料理をたくさん。 作っってててくれた鉄板に穴を開けてしまってちょっと申し訳ないなという気持ちなんですけど、まあ、そういう失敗があるからねより良いものができるということでね、えー、前向きに捉えてますこれあのエコー障子のいまあ、未だにこれが100円で売ってるっていうのはねちょっと信じられないんですけどねこういうあのジッパーがついてる袋に入ってるので、まあ、汚れたね鉄板を持ち帰る時なんかは、まあ、この袋をずっと使ってもいいのかなと思ったりしてます ちょっとビニールなのでね熱いもの入れたら溶けちゃうので、えー、なんか布なんかで折ってからの方がいいかもですねで調理した後は熱い鉄板は、まあ、例えばこんな風に 2x4 の, のもう普通にホームセンターで売ってる木ですね 89mm ありますけど、まあ、こういうものを上に乗せると、ねえー、テーブルも傷まずにちょっとこう木が、ね、焼き跡がついたりしたらそれはそれでかっこいいかなと思ったりはしますでここからねちょっと新しい鉄板なので あの一応シーズニングっていうんですかね？まあ、私の場合、その油をこう馴染ませるための処理というよりは、中の鉄臭さを取るためのあの処理をしたいというだけで、まあ、焼き入れと。ですね。あの鉄の匂いを取るための、こういうちょっとあのひと手間をかけてます。 はいえーまあ、オリーブオイルをかけて、あのーまあ、23回ですかね、えー、油を完全に、えー、飛ばしたような状態にして、えー、その上で、あのー、なんか有機物は、まあ、クズ野菜なんかをね焼く方が多いんだと思うんですけど、まあ匂いを取りたいというのであの特に匂いがね、えー、取りやすいものをあの焼こうかなということで、えー、ちょうど庭にですね、あのー、ウッドローズマリーとか オリーブとかなんかハーブ系というかですねちょっとあの食べ物系というかですねそういうものなんかもいろいろあったのでちょっとちょこちょこと積んできてそれを炒めてみようかなというふうに思いました、はいまあ、ニラとかね玉ねぎとかでもいいんですけどね、まあ、どうせならこういい匂いが漂った方が気持ちいいので<笑>なんかねこういう DIY 加工する時にはなんかそんなものをね炒めたりしますよく庭の焚き火なんかでもですね あのー、まあちょっとしたあの香りを楽しむ上でローズマリーなんかの葉っぱをね、えー、手でつまんではこうあのー、炭に入れたりするんですけど、まあ、煙が出ない範囲でですね1枚2枚入れるんですけどふわっとこういい匂いが漂ってですね、えー、おすすめですこう香りを楽しむようなことができますねはいこんな風にねちょっとこう押さえつけながらこれ火をつけてちょっと弱火でね炒めるような感じにしてます 同じね植物のこの有機物なのであのー、まあまあクズ野菜を炒めるのと同じような、えー、感じになるんじゃないかなと自分では思っております部屋中にですねローズマリーのいい香りがもう充満してる感じですね最初はねなんかも鉄のね油 の, あの酸化した嫌な匂いがするんですけどね そういうのがなくなってくるとねもういいかなと思います。<音楽>